自由な線の形から絵を描いてみよう線にはどんな種類があるかなまずジグザグぐにゃぐにゃぐるぐるいろんなぐるぐるがあるよねさあ いらない紙で練習してみよう。三十秒で一筆書きをするよ。まず裏に名前を書いておこう。好きな色のクレヨンを一つだけ選ぶよ。画用紙の端から 3 2 1スタートジグザググニャグニャグルグルいろいろな線でクレヨンを押し付けてゆっくりしっかり空いているところにも自由に書こう。 残り5秒だよ。321画用紙の端に出ておしまい。それじゃあ画用紙いっぱいに線を書こう。できた形を眺めてみよう。何っぽい形かな回してみてもいいよ。 魚っぽい形かな模様を描き足そう目を描いたり鱗を描いたり縦線横線ぐるぐる色を変えてもいいよ白を使ってもいいねこちらは何かなタイヤに梯子にピカピカ あれ、消防車っぽい形ができたよ。ぐるぐる渦巻きこれは何だろうああカタツムリっぽい形だね。これは目をかいて大きなくちばし。なんだか面白い鳥の形になってきたよ。さあ自分がかいた線は何っぽい形かな好きな模様をつけ足して、 楽しい絵を描いてみよう